えー、骨盤調整コアヨガトレーナーの村井由紀子です、えっと。今日はですね、骨盤調整コアヨガクラスで毎回やっているリンパマッサージの、えー、やり方を皆さんにね、できればお家で毎日やっていただきたいので、えー、説明を省いて、パッパッパッと、えー、ご紹介していきますね。はい、それではいきましょう。まず上半身から、右手上げて、肩甲骨を触って、二の腕を使って引っ張りお肉をつかんで引っ張りですね、えー。そしたら、脇の下。 4本の指しっかりと入れて、脇の下を柔らかくゴリゴリやりながら、親指では前のひだをしっかりと揉んでいきます。はい、そしたら今度、親指を脇の下に入れて、4本の指後ろに回してで、ここをしっかり揉んでいきましょう。はい、そしたら今度は手を体側、お肉を掴んで引っ張る。掴んで引っ張る。掴んで引っ張る。ウエストね、しっかりと柔らかくしていきますよ。 はいそしたら手前に出して手首から肩先まで潰すように2往復ぐらいしていきましょうはいそしたら胸の前ですね右の胸の鎖骨のすぐ下あたりゴリゴリやっていただいてでこの鎖骨の溝指の腹グーっと押して離すちょっと外側グーっと押して離すちょっと外側グ ー, ーっと押して離しましょうで軽く撫でていきますねはい反対いきます 左手肩甲骨触って二の腕を掴んで引っ張りしていきましょう。で、脇の下しっかりと入れて、親指では前の左柔らかくしてで、今度は親指入れて四本の指後ろに回して、ここしっかり揉みますね。で、手前に出して手首から肩先まで揉んでいきましょう。 はい。そしたら、胸の前ですね。左の胸の前、指の腹、ここですね。ここ使って、ゴリゴリやっていきます。そしたら、今度、鎖骨のすぐ上、ぐーっと押して、離す。ちょっと外側、ぐーっと押して、離す。ちょっと外側、ぐーっと押して離、して離しましょう。で軽く、この鎖骨の溝に沿っていきます。はい。そしたら、これで上半身終わりです。そしたら、今度、下半身。 右足の裏を左足のかかとで t の字で踏んで、両手前にしてこうやって体重前後にしながら押していって、ツボですね。で、今度左足前に出して右足上、手の指、足の指の間に入れて大きく回しましょう。で、反対回りもしていきますね。 はいそしたらつま先と膝頭を持ってすねがまっすぐになるようにして吸って吐きながら手前にぐーっと折ります。はい今度つま先を折り返しておかかとを押し出して足の裏の皮をしっかり伸ばします。はいもう一回吐いて手前吸って押し出して指反り返らせる、はい。そしたら付け根に持ってきて右手でトントンとしましょう。 はいそしたら右手下からやって左手上からすねを押さえて吸って吐きながら骨盤立てます骨盤立てて吸って吐いて足を自分の方に持ってきましょうで軽く左右に揺すって股関節をほぐしますはいそしたら足を置いていただいて右手でトントントンとしますはいそしたら足を置いて内くるぶし下がったところですねここ。 ここを弾圧していきます。はい、そしたら内くるぶしのすぐ上、親指の爪と爪重ねて吐きながら、じわーっと押して離す。吐いて、じわーっと押して離す。吐いて、じわーっと膝の下まで上がっていきましょう。はい、そしたら も, もの内側、手でしっかりとお肉掴んで引っ張る。掴んで引っ張る。掴んで引っ張る。掴 ん, ん, んで引っ張る。も, もの前面と、 外側と裏側しっかりとほぐしましょう。はい、そしたら膝の表と裏しっかりとこうやって手のひらで温めてはい、そしたらつま先からももの付け根まで手のひらでふわっとなで上げていきます。はい、そしたら反対いきますね。今度は左の足の裏を右足のかかとで踏んで T の字両手前にしてこうやって前後にしていきますね。 足の裏のツボしっかりと、体全体のツボしっかりと刺激していきましょう。はい、お尻を置いて、右足前に出して左足上です。手の指を足の指の間にしっかり入れて、ぐーっと指つかんで大きく足首回しましょう。反対回りもしていきます。はい、そしたらつま先と膝頭持って吸って、吐きながらすねをしっかり伸ばして。 はい、で、かかとを押し出して指反り返らせて、足の裏の皮しっかり伸ばしましょう。はい、もう一回つま先手前に持ってきて、かかとを押し出して指反り返らせます。はい、そしたら、ももの付け根持ってきて、左手でトントント ン, トンと、軽く股関節をほぐしましょう。 はい、そしたら左手下から入れて、右手上から押さえて、膝からすねが一直線になるようにして骨盤立てますね。で、吸って、吐いて、手前に持ってきて、で、軽く揺すっていきましょう。この時、足がこうってくの字にならないように、すね上から下に押さえますね。はい、そしたら足を置いて、もう一回右手でトントントン、左手でトントントンとしていきましょう。 はいそしたら左足床に置いて内くるぶし下がったところここ打圧しましょうはいそしたら内くるぶしですねすぐ上親指の爪と爪重ねて吐きながらじわーっとしながら膝の下まで曲がっていきましょうはい内ももつかんで引っ張るつかんで引っ張るつかんで引っ張るですももの前面とと外側と 裏側で膝の表と裏しっかり温めてでつま先からももの付け根まで撫で上げていきましょうはいでえー、っとそうですねごめんなさいこれ忘れちゃいましたよね、えー、関節作っていただいて右足の足の甲しっかりとグリグリグリっとやっていきましょう はい、そしたら、内くるぶしの中と外、しっかりと U の字、下の U の字ですね。こうやって関節を使ってゴリゴリやって。はい、反対いきましょう。関節をっ作ってゴリゴリやって。ちゃんと足首までいきますよ。で、内くるぶしと外くるぶしの下の U の字、ここをゴリゴリやっていきますね。特にアキレス腱の左右のところ、このくるぶしの ちょっと後ろのこの溝みたいになってるところここをしっかりとやっていきましょうはいこれがすごくね今やって痛かった方はすごく詰まってるってことなので是非リンパマッサージしっかりやって体全体の流れを良くしてあげてくださいありがとうございました